ご参集いただきました地域の皆さんあるいは児童生徒の皆さん大変ありがとうございます<笑>ただいまご紹介をさまりました久保寺小学校存続させる会伊賀尾野と申します今日は暑い中各も大勢の皆さんがこの久保寺小学校グランドに ご参加を賜り心から熱く熱くお礼を申し上げますありがとうございま す, います私ども雲市小学校後輩後の問題提起から平成17年から早5年今年の10月31日にはなし教育委員会から最後通告 皆さんとは今後話し合いをしませんそれから委員会が決めたドア廃校が決定しましたという辛抱報道は各社ありましたしかしこれから私どもの存続させる会の戦いはこれから始まりますどうかご参加いただきました地域の皆さん諦めないでください 私どもは皆さんと連携をしてこれから雲児小学校を残すための活動をさせていただきますのでどうか地域の皆さん児童生徒の皆さん心配しないでください私たちは100年の学校を地域の財産がある地小学校を潰すようなことはさせませんこれからも教育委員会ではなく なあ市長に対していい申し立てをしながら学校討伐後白紙撤回を求めて行動させていただきます今日は本当に多くの皆さんが参加をさせていただき心は感謝を申し上げ大会の挨拶を受けますありがとうございます次に私の方からこれまでの経過報告を 皆さんこんにちは、えー、ご紹介いただきました熊井学校 PTA の会長を務めさせていただいております戸口と申しますよろしくお願いいたします教育委員会は熊井学校は半学級学年に1人クらしだから大人になったらダメなんだということを言いましたその話を聞いて児童たちは自分たちはダメなの大人になったらダメなのと いう不安を大きく持っております。私は教育委員会というのは子供たちな子供たちの健全育成を素晴らしい伸び伸びや育つための働きをする行政機関と思ってましたけれども、どうも違うようです。今日は我々文殊小学校の件で教育委員に。 申し出て何度も市長と話し合いたいということを訴えたんですけど市長は一度も顔出してない皆さんこんにちはくもじ無二重保存会副会長の松本と申しますくもじ小学校の卒業生です本日くもじ小学校を存続させる市民総決起大会に ただいまご紹介いただきました、小文字小学校100周年、小文字幼稚園60周年、規制委員会の会長をしてます、ヤラと申します。よろしくお願いします。えー、我々は、小文字小学校を、 はい、ええー、来年の、くもじ児童館母親クラブの宝と申します。くもじ児童館は、5年をめどに、岩井広場へ、一時移転しています。5年経ったら、この、この場所に戻ってきます。その時は、くもじ小学校に通う子どもたちには、より便利で。ええー、くもじの、クラブ保護社会会長として、ありがといます。児童クラブは、今年で5十年となりますが。 設置、立ち上げ、運営に至るまで、民設、にただいまご紹介いただきました富川でございます、えーえー、今年の6月までは中心商戦が今回の開設しておりましたけれども<笑> 6月に変わりまして、えー、今日は、えーうんまあは、公設委員会のお話をよろしくお願いいたしま す, す、えー、実は、この公設市場がご紹介いただきました名波大三民事業 民生委員児童委員教育委員会の会長させていただいております加藤でございます、えー、雲寺っ子の皆さん地域の皆さんこんにちは雲寺小学校で働く先生をはじめ那覇市内約7 0名の学校の教師で補足しています組合の組合を代表しまして一言お挨拶を申し上げます 学校の教職員 は, この、はい、のもは信号を押しましまたスタ ッ, フトップスタ ッ, フトップ。 何<音声> の存続を求めるただいまパレードを行っております。那覇大津川付きます。伊勢原大津市この駅ボイスル保存会による全部を行わさせていただいております。 Yes. 本日、久保寺デブラ3年生大会ででで準優勝うす。おめでとうご小町小学校の曲の心を踊ります。 の通行中の皆さん、私どもは雲一小学校を存続させる会が今日午後3時から研究集会を開きまして開始の時に320名の参加の人員がありました雲一 小, 小学校を存続させるために蘭市長に対して教育委員会に対して学校を存続を 党配合撤廃の決意表明をしてまいりましたこの場で各畑の青年部児童生徒のたくさんのお供を含めて感謝を申し上げます あ, いありがとうございましたこれから不明主将を党配合撤廃に向けて私どもを確認してまいりますが私どもだけではいきません地域の皆さんの最大の決意が表明をいただけければ私どもは い市長と戦うことができません、これからも力をとる声をたくさんお越しください、それから今日、発さしていただきました奈良市教育委員会、奈良市部の皆さん、大変おめでとうございます。力強く思います